えー、骨盤調整小柄がトレーナーの村井由紀子ですえー、っと今日はですね正しい椅子の座り方をやっていきたいと思いますで、今ね座ってる時間がすごく長いんですけどどうせ座っている時間が長いんだったら正しく座って座りながら体幹力をつけて、えー、綺麗な姿勢をね姿勢美人になっていけたらいいなと思ったのでそれをご紹介していきたいと思いますねそしたらまずは椅子に座りますで、一番良くないパターン いくつかお伝えしますねまずは、この椅子のちょこんと座りこれはよろしくないですねだんだんねここで疲れてこういう風に行くじゃないですかずっとこの、ね、姿勢保っておくのすごく難しいのでこのちょこんと座り良くないですあとは肛門が座面に椅子の座面にくっついた座り方でパソコンとかが、ね、前にある方はこうなりますよねこれ非常に猫背腰によくないのでこれもすごく良くないです。あとは 背中も持たれちゃってこういう風にパソコンやってらっしゃる方これも非常に良くないですねポイントは肛門ではなくて女性であれば膣と肛門の間にエインブっていうエインっていう場所があるんですがその膣と肛門の間ぐらいを椅子の座面に乗っけること それがすごく大事ですそのためには骨盤が立たないとかそこがタッチしないのでまずは骨盤を立てて膣と肛門の間そこで座面椅子の座面をしっかり押すということ。でこの椅子のコーナーのところまでお尻をくっつけます。 今私足見ていただいたら私つま先立ちじゃないですかでこれは非常に良くないので疲れちゃうじゃないですかなので何か台か何かを持ってきて必ずこの足首が90度になるのが理想ですね椅子の角っこまでお尻をしっかりくっつけてで膝を90度にしてで足首も90度椅子の座面にくっついているのは 膣と肛門の間の辺りでぐーっと椅子を押す状態これが骨盤が立った状態で一番上半身が楽で腰に負担をかけないんですねでこの状態で背もたれに隙間がありますね隙間がある場合はこのようにバスタオルをちょっとくるくるっと巻いていただいて小さなタオルでも結構ですでこの隙間を埋めるようにしていきましょう。 そうすると骨盤が立った状態で長時間座っていられるので、とても楽にいられますね。そうじゃないと、最初ね、これがないと最初はこうやって3分ぐらい座っていられるんですけど、だんだんだんだんだ疲れてくると、だんだん皆さんこういうふうに背もたれによかかっちゃうので、必ずね、この隙間に置いておきましょう。で、そもそも骨盤が立たない。骨盤が立たないっていう方は、バスタオルでもいいし、小さめのスポーツタオルでも結構なんですが、これを、 折っていただいてこの椅子の後半部分ここのところにタオルを置いていきますね後ろの方それで座りますそうすると骨盤が立ちやすくなるんですね骨盤を立ててで、やっぱり背もたれと背中の間にスペースができていると思うのでもう一個のタオルでその隙間を埋めるようにしていきましょうで、こうすると骨盤の上に 肩肩がが来てての真上にに頭が乗っかっかる状態になりますでこの時ねおへそのお腹の力抜きすぎちゃうとこうやって今度はだんだんこういうふうに反り腰になっていきがちなので軽くおへそ背中に押し込んでいきましょう肩の力抜いてで脇は開いていると猫背になりやすいので脇は軽く締めていきますでここに机があるとしてこの状態これが 椅子の正しいい疲れない座り方これを続けていくだけで姿勢をキープする筋肉ができてくるのでぜひやってみてみくださいえこちらのチャンネルでは40歳以上の女性たちが健康にいつまでも美しく生活できるいろんなエクササイズやマッサージなどをご紹介しているのでもしよかったらチャンネル登録してみてください。